もつい<音声>淀川とかそういうことですね。 すごい<笑> はい、ということでいつもご視聴いただきありがとうございます最近ゲームセンターに行くとカネオステルマンに変貌するご理由でございますまあ、前回はね、ちょっとねガメラがねあまりにも出かけててガスさんがね、500分の1とかだったんで<笑>まあ、ゆるある撤退、優待ということで万物の本気でててしまったんですが 今日はそ の, そのようなものがないよ、ねねガーガーね、もう常にね、画面はもうすでに勝ち方が、ね、決まってまして、まずはもう決定位置を見、ね、極める、これがまず大前線です。 このズボンっていうねズボンズ ボ, ボンが来てで、これね、しっかり気持ちよくさせて濡らしておくながらのパラサットの様々そしてはトライフォーズですねでこれしかね、もう覚悟ないですからでね、僕にとってもね、もうガメラが、ちょっと怪しい瞬ーを見たらえー、すぐえー、バーサット あれだあれあれハードゲームあれよかった ー,、えー、あ ー, あーラナトロしてたいいかなーサスネイ落としたーーちょうどいいところでねい別に期待値はないんだけど 一番右のね、448が開いたんだよね立ち回り見しちゃいますかはいということで2台目今日はねもう善逸一のねプロの立ち回りを見せるということで今回はね一番右の台に打とうと思ったんだけど 黙って逆押しですから<笑>よかった 差し入れいただきました。ありがとうございます。じ<笑>ゃ3本目だわ。じ<笑>ゃあ動画楽しみにしてください。ありがとうございます。動画楽しみにしてください。すいません、会いまーす。 た時点であのね4号機の時だとこれが出てもね子役が外れないと生命にならないんだけどこれに関してはこれが出た瞬間にもう失格のはず あ, あマジ<笑><笑>やめえカットだわこれ。 なんだけど、8回ジらい当てないとね動画にならないんだよねこれ。さら。これまた残業ですよこれ。入ったな。これでやるとね、これが死ぬ。さあさよなら。はい、ということで延長戦分。 投資二万七二万五千円からです。もうね許せないねこいつはね。あらなんだこの目。<音声>この目はなん<笑>？えなんか三つ目でそ<音声>あるんだけど何これどういうこと？赤<笑>字<音声>で三つ目。はい。まあそんなことはどうでもよくて、もうね。信じられないくらい負けて。 本当にさ、リズムかかってな、ね、い、これ大丈夫、あっっ<音声>、あー、リベンジさせない、マジで、<笑><笑>でねまあ、実はね、ポリオ、ね、今日からね、夏休みすね11連休なわけですよ、なんかちょっとね、テンション高めなんですけど、でね、このね、まあ、社会人1年目の夏休みっていうのは、まあ、普通の社会人からすると、結構、普通なんですよね、でその大学4年生のときは夏休みめっちゃあったのに、みたいな。 だからねポリオはね、11日でめちゃめちゃ多いんですよ。というのはね、ポリオのその出身大学、おー<笑>、はい、ちょっとね、夏休みの、ね、ちょっとブラックの話はね、ちょっとねこのあと、さあ、皆さんいきますよ、ただいまーいやーここはなんとしてもビッグなんだけど。 Thank、oh. you. しっかり決負 け, <笑><え><笑><え><笑>けなんだよ。 <笑>来ちゃうんだもんこれで。<笑>おーよ。よー<笑> ¡Gracias! のね、財布と相談しまして、これ以上負けるとね、ちょっとやばいんで、で、ガオスもまあ、4.96 で、まあ、ボーナス合算もまあ、ほぼ200分の1なんで、ちょっとない、ってかもう箱にメダルを入れた瞬間に、なんかもうやりたくなくなった、絶対。 正直富士山よりなめてたんだけどだってたらねもうねやばいで、ね、何がやばいかっていうと朝はねめちゃめちゃ体温が低いの36度ぐらいなのに夜になると一気に39度ぐらいなホントさもうカエルじゃないんだから平等骨じゃないからねそんなふうにねあの体温 の, そのメカニズムにねついていってないわけそうだからね あのまあ、これをねあの8月の2週、あたおかスケジュール組んじゃったけど、あの皆さんはね、あのこういうスケジュールを、ね、組まずにね、感染対策とかね、あの皆さんもあの徹底していただきまして、はい、結構きついんでね、はい、で、えー、と、お大事にしていただければというふうに でねえっと、動画自体もね上がりますんで、まあ、このあと富士山の動画 と, あと覚醒剤の動画も上がりますんで、はい、あのこちらの方もねぜひお楽しみにしていただければいいかなというふうに思いますはいえそれではね次回の動画もお楽しみくださいお疲れ様でしたあで見てくださいよ もう僕がコロナになった瞬間、もうゾンビ扱いですからね。うちの家族の人たち、お前なんか必殺させね。えからお前は冷蔵庫。ここの勝手に使っておけみたいな。